垂れ胸が気になる。背中が痩せない。脇腹の肉が取れない。そういった方は今回座って一緒に腕を振りましょう。実は、垂れ胸が解消されると背中が痩せるんで、その結果、首こり、肩こり、猫背、埋もれた肩甲骨、お腹もへこんで反り腰も解消されるんです。今回二つお知らせがあります。一つは、体に悩みがある方。すべてお腹周りに原因があります。よかったらタートルの本を手に取ってみてもらって、読んでもらうことで悩みが早く解決できます。もう一つ説明欄にある LINE 公式から毎日何十通も質問を受け付けてます。まだ登録してなくて、体型に悩みがあるよって方は、よかったら追加してもらって個人的 にメッセージで質問くださいそれでは行きましょう片手を腰に置いて反対の手で後ろに腕を回します親指後ろ向けて円を描く感じで動かしていきますずっと同じ方向は疲れるので途中で入れ替えてくださいあんまり無理に動かすと次の日肩こりみたいになるので無理せずね 半分ストレッチ上の感覚でやってみてください楽に手を置いて交互に手を伸ばしていきましょう体のラインはできるだけ真横を向いてください前かがみに倒れないように 胸張つ真横最後までやっていくと上半身の体の悩みは全て解決できます今度は上を向いて下を向いて繰り返しましょう首がね硬くなってしまうと。 どうしてもスマホ首になってしまってストレートネックになると必ずね体が前に持ってかれて猫背になるんで首が前に出ないようにね正しい位置に戻しましょう次は横を向いて口を「合う合う」でしたら今度は反対向きで。 横向いて、ああ向いてああ耳の下の筋肉を、ね、伸ばすイメージですこの筋肉が、ね、硬くなると偏頭痛起きたり、ね、肩こり起きやすくなるんでしっかり伸ばしましょう。 はい、手を後ろで組みます斜め下にグーて伸ばしたら休みますグーッと胸反って伸ばしたら力を抜くグーッと伸ばしたら力を抜く繰り返しましょう肩甲骨を寄せて胸の筋肉をね伸ばしてます胸の筋肉が胸の筋肉が硬くなってくると やはり巻きがだんだんやすくなるんでしっかり胸張ってねいきましょう、OK、今度は手を伸ばして楽に振りましょう胸背中そして脇腹をしっかり伸ばしていくことで体のラインが良くなっていきます 上がってサイズも上がって肩こり首こり治るっていいですよね今度は手を前で組んで遠くに伸ばしますぐーっと伸ばしたら今度は後ろで組んでぐーっと伸ばします前に伸ばしたら後ろに伸ばす前に伸ばしたら後ろに伸ばす 手を伸ばすと、正しい位置に戻りますので。今度は背泳ぎする感じで、手を後ろに回します。痛くないようにね、手を回してください。体を少しね、傾けると、ちょっと楽になります。大きく回す感じです。 背中が硬くなるとね、コリが取れない体になりますからしっかり動かしていきましょう伸ばした手を親指上向けて後ろに引っ張る全部戻す肩甲骨をグーッとしてた戻す手を後ろにするときに首が前に出ないように 前後に動かした首の真ん中伸ばしたら力を抜く。OK。軽くグーに言って首をこぐ感じで手を前後に動かします。肘引くのはね斜め下です。グッと 肘引くときに首が前に出ないようにね。腕肩が悪かったらね、マイペースでいいです。休みながらいきましょう。さあ、手を頭の後ろに置いて、肘をパカっと開いたら閉じます。一緒行きましょう。ちょっと肩がね。 だるくなるかもしれないんでだるかったら手を下ろして休みながらしてください肘をね遠くに肘を持っていくイメージ気持ち胸張る感じです、えー、今のを下向いて 行います。 引きます。この手を後ろに1、2、3回動かしたら休みます。1、2、3で休む。1、2、3で休む。これ結構肩だるくなるんでね、休みながらいきましょう。胸はしっかりね張ってください。 今度は軽くグーを握って斜めにパンチパンチしない肘はね引いてください引きながらパンチあと腰痛い人はゆっくり動いてください痛くない人はね割と早く体ひねってもいいです 親指後ろ向けて手は L の字この手を後ろに振りますきましょうこれで猫背巻き形が改善されるんでしっかり手をね後ろに振ってくださいもし手がだるくなったら下ろして休んでくださいあ手だるいですねこれね後ろに振る なるいはい。ラストは膝立ちから片足前に出しましょう手のひら上向けて親指後ろ向けますこのまま胸を張って上を向いて肘をキュッキュッキュッと締めますよいしょキュッキュッキュッて上向いてですねこれも最後です頑張ってしっかり肩甲骨をね意識して。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 はあ、いいよあっていうまで動いて、はああ汗が出てきたラストラスト OK <音声>うわ効いたー背中がー。 頑張って最後までやったよって方はグッドボタンとコメントで教えてください説明欄にある公式 LINE を追加で質問に答えてますよかったら悩みを相談してください